ドリモゲモン地中深く生息する成熟期デジモン必殺技はドリルスピンだおじゃモン普段は雪に閉ざされた山奥に暮らしている成熟期デジモン必殺技はボネボネボーメロン